それではここからはその以上を踏まえまして中国重要定理を用いたこの行列席 の, その計算のアルゴリズムをしあの説明していきますけれどもまずその中国重要定理を用いる際に必要なその法の大きさをどう決めるかということについて説明をしたいと思います。今ここで仮定しておりますのはそのまあ行列その A と B の, その核成分 からですね、この C の RT 成分を計算するときにこれをそのある整数 N を法とした徐々、まあ、類上で行った方、まあ、によるその結果というのを計算したことを想定しています。で仮に、えー、っと上の方でですねこの C の RT 成分というのがその、まあ、N を法とするす この行列 AB の積の RT 成分として計算されたとしてでこれとは別にその C' の RT というのがその N を法とするこの行列 AB の積の RT 成分として計算されたとしましょう。このようにその同じ法を使ってその計算をしたならばその計算結果というのが例えば CA の RT とそれから C' の RT というふうになったときにまあこれが本来ですと そのためにこの方の n の大きさをどのぐらいに取れば十分かということを見積もります。でここで用いる事実は、えっと、まあ仮にですね今あの C の RT とそれから C' の RT がまともにその n を法としたその行列 AB のまあ積のえーと RT 成分となっていてかつこの C' の RT がイム2分の RT 成となっていてです N N から2分の、n、の間に存在するとただしここで n というのは2倍の m' よりも大きな整数としますこの m' というのはこの c の各成分の絶対値の上態でしたけれどもこのような s モ a に対してこの c' の rt が2分の n から2分の n の間に収まっているならばこの整数上でこの C の RT 成分のまあ上山の結果は一致するということを事実をまあこれから使います。で、えっと今の事実が成り立つ理由についてこれからまあその証明を述べていきます。今その C の RT、え、C の RT 成分それから C プライムの RT 成分がまあ n をあの方としてまあ合同であるという仮定があります。だから こ, れをこの合同の定義を言い換えますと C の RT-C' の RT が N で割り切れることを意味しています。で一方でこの C の RT, RT 成分の絶対値というのは M' で抑えられていましたのでこの C の RT 成分 -C' の RT 成分の絶対値がですねこれは三角不等式で評価することができて これはあの c の rt 成分の絶対値と、c、ま c プライムの rt 成分の絶対値の和で上から抑えられていると言えます。で、これをさらにこれからこれまでのあの仮定を使って上から抑えますと、ま c の rt 成分の絶対値は m プライムで上から抑えられております。それから、c、えっと c プライムの rt 成分は二分の n 絶対値は2分の n で抑えられているというのは前の仮定でした。 でえー、とさらにこの m' は、えー、と2分の n で上から抑えられておりますので、まあ、合計でこの c の rt 成分と c の、えー、プライムの rt 成分の、えー、差がですね差の絶対値がこう n で small n で上から抑えられているということが言えます。で、えー、と今までの議論からその c の rt 成分と c' の rt 成分の差は n の倍数でありでかつ このその差はですね、えー、と n よりも真に小さいということが同時に成り立ちますので、まあ、これを同時に満たすためにはこの C の RT 成分と C' のプライムの RT 成分のその差が0に等しくなる必要があります。まあ、このことからまてのの RT 成分と C' の RT 成分が等しいということがわかるわけです。ということでまあ以上の性質を使うことによってこの中国常用定理を用いる際のこの法ののここ N はこの 2倍の m' をよりも大きい整数で。すなわち2 × l ラージエ m 二乗×ス m ールエ m。l ラージエムはこの行列 a と行列 b の各成分の絶対値の上階でした。ですでまあこのような条件を満たすような small n を方にとると。そういえば良いということが分かります。そして重要間の源は そのマイナス二分の n からそのまあ二分の n を超えない範囲で求めるということになります。でそこでまあ中五十定理を用いる際には先ほど述べましたこのスモール n がそのまあ n 一から n k のまあ積になり、かつその n i と n j がついで互いに素になるようなその n 一から n k をまあ あの求めることになりますけれども、まあ実際にはその N. 1から N. K. としてはあらかじめあのし素数を用意しておいて。でまあその積が、えっ、ー、と先ほどのじ。じ上界の条件ですね、を満たすように、ええー。ど定めるということになります。で、この N. 1から N. K. の積 N. は、その二 M.。二のラージ M. プライム、すなわち2かけるラージ M. の二乗かけるスモール M. を満たすようにとります。 であと、えー、まあ乗用感の源としてはマイナス2分の n 以上2分の n 未満の範囲で、えー、求めるということになります。えー、さてその中古乗用定理を用いる際のその素数 n1 から nk の個数ですねその k の値をそのどのくらい取っておけばいいかということがまあ問題として残っていました。で、えー、それについてこれから述べます。 でとこ の, あの計算を実行する際には、えー、と N1 から Nk は単精度の素数と、えー、して実行することにします。まあ、なぜならば徐々感各徐用感 で, の, です、ね、あの演算は単精度の範囲内で行うことによって、まあ、より効率的に計算をしたいわけです。この N1 から Nk がにその多倍調数が入ってきたりしますと、まあ、そこでその計算があの複雑に なったりしますので、まあ計算こそに影響が出ることになります。ですので、まあこの中古常用定理を用いるための各あの上位間は全部その単精度で計算をできるようにすると、いうことで、この n 1から n k をまあ単精度の素数として、この n 1から n k の積がそのまあ二二かけるそのラージ M プライムよりも大きくなるようにし、まあかつ必要最小限の大きくなるようにまあ k を取るということになります。 そうしますとこの n の長さというのは、えー、とこれはあの n が n1 から nk の積ですから、まあ、n の長さは、えー、と n1 の長さから nk の長さのこう和になるわけです。今 n1 から nk の長さはこれ全部あの1で1でを取りるということにしておりますのでそうするとまあこの n の長さはあの k に等しいんですけれども、まあ、この k が、えー、とちょうどこの m' よりも、まあ、若干大きくなるように取るようにする と,、えー、とこの K がですねオーダーの M' の長さ程度にすればよいということになるのでそれを置き換えると、まあ、K はあのオーダーの L とラジエルということになりまして、まあ、そのこの中国女定理で使うその素数の個数 K としては大体いいこの、えー、と L ラジエル程度の個数を使えば、えー、よいということになります。 それでは以上を踏まえまして中国育区常用三法による行列席のアルゴリズムを示します。入力は AB は M 次正方行列整数を成分とする M 次正方行列でその A と B の各成分の絶対値は LargeM で抑えられているものとします。出力としましてはこの行列 A と B の積行列 C です。 でまずえ最初のステップではその中国乗王三法に必要なその、まあ、素数 n1 から nk を求めることになります。でこの n1 から nk の条件はその、まあえー、と n1 から nk の積、えー、n がですね、えー、と2、えー、と m ライムすなわち2 × m ラ l g m 2る s m a l l n を満たしかつ まあ、n1 と nkng が互いにそうという条件はまああのこれ n1 から nk がまあ素数であれば満たされるわけですけれどもまあこのような条件を満たすその n1 から nk を定めます。で次のステップでは素数 n1 からその nk に対してまあその行列 a と b それぞれ の, そのをですね えー、n1 NK から NK を法とするますでまずこれあの4ループがあの3重になっているんですけれどもまず一番外側 の, その変数 i に関するループはこれは1から k にで渡って回るものでこれはあの素数ですね n1 から nk に対して、えー、それぞれ次のような内側のループの動作を繰り返しなさいという意味です。 で、えっと、内側の、えっと、ループは、これ、あの、えっと、変数 r に、a, r が1から m まで、t が1から m までという、まあ、二重のループになっておりますけれども、これは、その、行列 a、それから行列 b の、えっと、rt 成分ですね、その各成分、えっと、n に乗個だけの各成分に対して、まあ、次の操作を繰り返しなさいという、まあ、そういう意味を持っています。で、ここで実際に行われる計算は、この、 3番目のその t に関するループの中にこう2行書いてありますけれどもこの a の rt 成分を ni で割った乗用を ai の rt 成分としなさいとそれから b の rt 成分を ny で割った乗用を bi の rt 成分としなさい と, ということで a と b のですね両列 a と b のそれぞれの成分のこう ni を法とする乗用感でのその表示を求めています。 で次のステップもやはりその4ループが30になっておりますけれども、まあ、ここでその行列の乗算を行っています、えっと、まず一番外側のループその i が1から k までこう渡るこのループはこれはあの素数 n1 から nk までに渡って、まあ、そのループの中の計算をやりなさいということを意味していますで中のその変数 r が1から m まで で、から変数 t が1から m までにわたるこの二重のループは、これはあの、行列の ab、行列のその rt 成分ですね。rt 成分それぞれに対して、まあ、以下の操作を実行しなさいということを意味しています。で、ここで具体的に行われる操作というのは、この a、この、まあ、それぞれのですね、素数 ni を法とする常用感情で、この ai の rs 成分と si の st 成分のまあ積の 和を取ることによってこの各行列 Ci の RT 成分を計算しなさいとこの Ci というのはこの素数 Ni を法とする徐々間でのその行列 Ai と Bi の積を表しておりましてその各 RT 成分を順次計算しなさいということがこのステップの計算の内容です。で、えー、と次に最後のステップでは そのまあ素数 n1 から nk を法とする各乗用感で計算したそのま行列の上段の結果からですねそのまあ中国常用散法を使ってまあ元 の, その整数上の行列の上段の結果の各成分をま復元しなさいというものです。でここではその第4ステップとしてえっと4ループが二重になっておりますけれども。 外側のループは変数 r が1から m まで動いていて内側のループでは変数 t が1から m まで動いています。ですのでこの二重のループというのはその行列 c の rt 成分に対してそれぞれに対して次の操作を計算を行いなさいということを言っています。でそのループの中の計算の内容としましてはこれは中国常用算法を使って この N1 を,、えー、っと N1 を法とする常用感の計算結果ですね RT 成分 C1 の RT 成分からその NK を法とする常用感のおー計算結果 RT 成分の計算結果 CK の RT 成分を使って整数上 の, その行列 A と B の積 C の RT 成分を求めなさいと、まあ、この計算をこうあの繰り返すと。 ということになりますで、まあ、以上 の, あの計算が終わったところで最後の第5番目のステップで、まあ、この計算結果 C を介してアルゴリズムは終了します。